我首先非常多謝大學院先生嚟到香港我哋就是玩具 TV 和 DMS 我们的壮士的非常多謝大學院先生嚟到香港和我的 Fans 见面嘅。ま香港へよう GangTV と d m s Toys Magazine 作為一個老師的忠粉都想有些問題想即代带些翻同和一個大怀元先生問一嘅問。的。其實就著即係我相信大怀元先生咁多年的創作生涯里面呢其實除了高達之外唔會不話會有些什嘢作品或者有些機體會對於他的印象比較深刻啲呢先生 ,Gandam 以外的作品うう印象深刻 やっぱり一番好きなのは「タイムボカン」シリーズこれは全然そのデザインに対してのクレームがないんで一番楽なんで楽しいですねで本当に好きなのはやっぱりスコープドッグ、まあ、あ要するにボトムズっていうのが私の、えー、デザインでは一番楽に出せる私の体質に合ったメカ 怎么 secretary? Junior, you 機械人 g 因為佢就話 gay hat, I am a creature, and I talk because I always some get my whole o n who t s on t m o m t s h o m o v o n g h o l so o u don't n s h o c o m bottoms, bottoms, c o p d o s c o p d o f s c o p d o u b I will 佢自 out to see after my whole arm c o 另外想其實我相信有很多一新進啲嘅的機械設計師师都會對大學院生一啲機設做一些重新的設計。计。其實老師對於而在新一代的機械設計師有什咩看法或者感想 嗯, あの嗯細部細部細部細部很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多 形の面白さ、美しさっていうのを追求していない、いろいろなディテールでキャラクターを作っている感じがします。新進の d k は設計している。彼太陽中心に小さ地方。彼は体的美体的愛です。 陈龙和东省 Mandos is a Guan y u p e 會 a Taoji, Lossi, the cheek gayle, whom we are b e 個 n g at the artist, Hayjay, do you, Haylo, see the cheek gay form, a l あのデザインソースとして見たのはあの海外 の, あのイラスト集とかそういうところからあるいはその「スター・ウォーズ」とかハリウッドの映画のところからインスピレーションを得てるっていうことが多かったですね。 咁佢七二年重事呢个事业开始啦咁其实当其实如果冇乜话机械设计师嘅综艺啦可能有一两个咁样嘅啫。咁所以其实佢话好难会话有啲可能特别嘅 artist 可以俾到佢零感啊咁样。咁但係佢可能会有睇到出面或外国嘅啲 artist 嘅一啲可能作品集啊或者可能係克里湖嘅地影， oh, 包括 Star Wars, 咁样都会攞到零感咁样。 压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压力嘛压 g r a m 嘅。咁 其, 其, 其實老師可唔可以喺呢三部作品入力即係揀一部自己最滿意創作或者設計嘅機體，同埋點解力嘛压力嘛 は私にとっては、うん、ちょっとサイズがあのアニメーターっていうのは比較的下から煽って描くだから頭が小さくなるあれは本当は 9m ーーの大きさで設定してるんですけどあまりにもその大きく見えちゃったんでだからその反省としてボトムズが生まれたんで。 どちらかというとボトムズだけは私がやりたかったあのメーカーであるし世界だったですね。うん 咁佢就話啦特家拉冇嗰個氣啦咁其實嘅佢製作個機器人嗰時呢咁佢由下面望上去咁樣畫嘅所以個機机器人個頭呢 就, 就好似已經比較細咁樣。咁佢個設定係有九米高嘅。咁但係因為就係個機器人個頭係比較細啦咁有九米高啦咁就好似比較好大隻咁樣。所以就佢自己就反省咗呢一點啦咁所以先會再製作個 Bottoms 嘅。咁 Bottom 佢個 size 呢就係佢自己最想做嘅 Size, 同埋佢佢個個環設定係自己最想做。 そ, ういいうんうん、それとあのダグラムの朽ち果てたダグラムっていうのはあのなんか1話とかに出てきてあのポーズって商品ではできないんですよね。でそれはまずいと思ってボトムズではこの分割アーマーには初めからデザインとして入れ込んだんですよ、ね。うん 咁佢 第, 第一集有個好像刪了獸壞了那個那個好壞樣東西就是很難做到一個商品出大喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇所以《喇 o 喇喇喇喇喇喇邊喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇喇其實老好你自己 會是會没有想日生或者龍之之有没有哪一套你自己設計的作品都想重改呢呃私的場合そういうのがなくて新たに企画書こういう作品をやりませんかやりましょうよっていうその企画書が来た時一番ワクワクしてるんで過去のものを一次とは思ったことないですね。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 そうですねあの今回この50年の展覧会であの キ, ュビ キ, ュキュービのキツネとかあの辺はもう制約なしでデザインしてるんで今日本 の, あのデザイン依頼ってかなり制約が多くて面倒くさいんですね。 そういうのを全部抜きにしてデザインさせてもらうっていうのが一番楽しいんでま あ, あの私が今まで作ってきたロボットを種としてそこからどんどんあの香港のファンの方は花を咲かしていってほしいっていう自分のアイデアをボンボンそこに入れ込んで自分が気に入るその立体にしていただけたら一番楽しいんじゃないかと思います。 首先他喺在展度啦，有個九尾湖的機器人九尾湖的机器人是完全冇有限制之下去設計製佢他話日本那邊現在的機器人的咁就非常之多限制咁所以呢他都很難去为話點樣去。 點樣用自己的意思去設咁希望香港的观众是 Fancy 的將佢以前嘅作品作為一咁东將再把自己的 idea 拿出来開花結果意思给他的意思给他的意思给他的意思给他的意思他的問題给他的意思给他的意思唔好意思给他的意思给問的意思有冇邊一個機設意喺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 ロボットだけじゃないんでそのネジ1本からそれが芝居にあのつながるものだったら形を指定するっていう仕事なんでそのスケジュールに間に合わせるっていうのが一番あの大変ですねあとはそういうそのアイデアが出ないとかは適当にやってるんであの大丈夫です 咁佢他就说基切方面其实他就没有说如果任何困难或者觉得辛苦嘅，佢<笑>他自己做的時候都很开心反而最最最最最最困难的地方就是個 schedule 因为他有段时期呢就係同一时间制作四个 animation 所以呢可能做咗两天就要搞掂一個 animation 的機設切或者一些 d e s i n e 佢由一粒螺絲開始設計，佢唔係淨係得。 機械人全部 去, 去包裹入面的設定或者可能入面都通的内裤内裤那些都是去包嘅。的所以變咗最辛苦其實是個 s h e t c h u 咁另外想既然講到一個創作流程想知道佢通常是怎樣去买手 去, 去處理一個設計嘅是係咪要先看個故事先還是要跟 结束家净库净库净库净库净文章を読読んだ段階で頭の中にはもう形ができてるんでそれを出すだけなんで多分うん形が固まるまで一日一日二日で終わると思うんでだから本当にあの職業として割り切ってないとそういうことはできないですよね。 確かにその1日経つまた次の日っていうとあのデザインのをどんどんブラッシュアップしていいものにはなっていくんですけどそれをやってると他の仕事ができないんで頭にあるものをそこにこう描くだけです。 首先他看了個 Story 的简介之后呢他就会即刻畫的。佢就会直接畫的。他就即刻畫出來就一两天就其实考虑的。他就说尽量不要花时间去做多啲些 Design。虽然一天比一日可能 Design 会更加精细更加好。但是因為如果一路想着去 Design 得好一點一點的 Detail, 其, 其他工作他就做不到。所以他就说一天两天就。 整好個外形咁就 OK 啦。誒，咁到最後啦，就想問一問就係今次即係我哋好榮幸香港可以請到老師嚟喺呢一個地方個海洋公園度做呢個展覽。咁想知道老師有咩感想？喺呢一個地方，香港啦，海洋公園啦，今次嘅展覽誒，佢覺得這個這個感覺係點樣？ 大掛かりにやってもらえるとは思ってなかったしまたまたま50年そのメカデザインの仕事を続けてきたっていうことであの、まあ、一緒の思い出になるっていうことと今回私が作ったあの、うん、立体物が展示があって結局どちらかというとそ絵を描くよりはああいうものを作る方が好きなんで。 その立体が作れるようにデザインしてるんであのなるべくその形として嘘がつかないようにっていうことは実際にこういろんなものを作ってきた経験っていうのが多分デザインの方にも反映されるのかなと思ってるんで今回の展覧会はその立体物私が作ったものも展示されてるっていうその 平<音樂>首先他就沒完全沒有想過會在香港個個地方麼大型展展覽覽 就, 說就很開心除了展覽除了平面的圖之外有一立體的一他自己製作的一些工具有一呃呃呃佢呃呃呃呃呃呃呃呃 金屬的一玩具啊或者啲氣氛的那他就说这個是非常好的包容式的那么的就是因为他因為佢做呢個机器人的 animation 的设计嘅时候虽然是平面但係因為他自己是喜欢做立体的嘢多嘅，点所以因为制作咗立体的嘢，先才可以畫到平面再在個平面製作個立体的事情所以個他個觉得这个展览是非常好的呢個展览 或者我觉得補多问题呢其实赵朱老師創作的機動戰士一般有有一部你自己是最重要 的, 為什麼的一般好的作品是ロボッ ト, ボット先生自分的作品嗯一般的作品是 ScopeDoc ですね。うん、人間とのバラ的平気なんで描く 必ずその人間との対比で、えー、ロボットの大きさ 4m ーーっていうのが誰でも理解できるっていって乗り込む時のステップとかその辺考えてあとメンテナンスのハッチとかその辺は、まあ、実際に作ったらこうなるだろうなっていうそのイメージのもとにデザインしてるんであれが今年40年なんですけど基本的にスコープドッグはそのまんま。 あのまあ部分的に少し変わるぐらいでデザインの本流っていうのは全然40年変わってないんでこれはああの私にとっては一つの財産ですしボトムズファンは真面目な人が多いっていうのも特徴ですね。<笑> 咁點解呢就因为 Scoop 到嗰個比例呢佢覺得係非常之阿好嘅。咁因为你睇到佢個動畫呢係有個人永遠都係喺個隔離啦。出去出去係一個兵器啦。但你知道嗰個機械人個大細係幾多係大嘅四米高咁樣。咁亦都睇得到嗰個機械人嘅呢条位啦可能沒有扣至至至至至係相機嗰個位置啊，或者可能 m i n t i n g n e 嗰啲嗰啲環境啊，咁佢覺得係好容易去想像到嗰個機械人實際如果真係做出嚟嘅話係點樣嘅。樣， 这 个, 这个电影是四十年了已经但他相信中意这一套机嘅人呢都是比较認真的人。<笑>而且佢是非 常, <笑>非常有价值的一个一个机械人。<笑>机械人的个设计咁咁多年来都没乜點改动过主流都是这样的样子所以就他非常满意呢 这, 这, 这个机機人的设计。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 三不了一